勝負の済んだところで今回の出来事のポイントをコホへつまり地球と呼ばれるこの世界そのものが持つ力と魔導士の力を合わせて共鳴させて大きな力にするのさふむふむ 発生するエネルギーを利用すれば僕たちは元の世界に戻れるしうってきているぷよぷよも全部なくなるしおまけに空間の歪みのようなものもなくなるはずなのさすごーいなんかまとまりがありすぎて気になるよ。 す、う、べ、ん、全ては計算通りさ実はほとんどアルルに聞いた話だけどせっかくだからもう少し詳しく理屈を解説してあげるよ 気になるポイントは多いけどまとめると地球が強いパワーを放出している場所つまり世界の七不思議スポットで7人のプヨ使いとプヨプヨ勝負をして勝ってということだな。 七不思議スポットってそれはここから遠いの遠いといえば遠いけどこの町の駅からはいろんな土地へ直通で行ける電車が出てるから乗りっぱなしで OK だよ。 乗ってるだけで、いろんなところに行ける。乗り物だよ。なんかよくわからないけど、ちょっとドキドキかも。では早速、行こう。レッツゴー。す<笑>べては計画通り。 じゃあか バ, バ, ババーまず最初のスポットネスコに到着しました直通急行という早い乗り物らしいけど結構時間がかかったねりんごちゃんが持っている本に書いてあった。 古代生物の生き残りネッシーって本当にいるのかなあはやねえあんた あ, あんたも美少女コンテストの参加者ライバルは一人でも減らさなきゃ発想が自由すぎてドキドキするけどこの人が多分 最初のぷよ勝負勝っ<笑><笑> 完璧ですガッピーン負けたしかも美少女コンテストやってないのって本当なのたたぶんねそう教えてくれてありがとうってことは 私はアルルに騙されたってわけ。アルルはどこだ？去っていった？こんなんでいいのかな？ Bye. <laughs>